ち客様は 出口、ね、は乗換えですおす左側です。 日比谷線直通、各駅停車、南千住行きです。東横線、大観山と渋谷には参りません。中目黒までの各駅と日比谷線の南千住まで先に参ります。閉まるドアにご注意ください。 です。 学芸大学、学芸大学大大でです。す<笑>。は右側です東急電鉄かららのお知らせです。東横線は東京メトロ都心線との相互直通運転開始に伴い女性専用車と若冷房車の設定号車等を変更し女性専用車は3月18日より若冷房車は順次変更して運行いたします。 詳しくは、駅のポスター当社ホームページをご覧ください。あー す。 次は中目黒、中目黒ですこの電車は日比谷線直通、南千住行きです来館山、渋谷方面においでのお客様は乗り換えです東急東横線をご利用くださいましてありがとうございましたこの先揺れますのでご注意ください出口は左側ですこの後急行渋谷行き2分、各駅停車渋谷駅5分の待ち合わせです 降りましたホームの反対側4番線側でお待ちくださいまたお忘れ物をなさいませんようにご注意ください本日も東急東横線をご利用くださいましてありがとうございました